他ーライブで、助けて、うちは事務所前で座り込みしかもその発言に何百いいねも作って、まともじゃないよ、本当に。キングプリンス以下、キンプリから平野市要25、岸優太27、神宮寺優太25の3人が、脱退、ジャニーズ事務所を退除するという衝撃の発表から2ヶ月弱。 ショックを受けたティアラたちは、凄まじい団結を見せている。CD 購入や MV 再生で団結の一方、迷惑行為で暴走するティアラも、彼らの凄さを証明するために。 デビュー曲、シンデレラガールや最新シングル、月読み、彩り、がオリコンだけでなくビルボードジャパンチャートでもミリオン達成するように CD を買い増し続ける、おいでれら、おい月読み、活動にも熱が入り、どちらもあと10万枚前後に迫っている。また、シンデレラガール、月読み、一番、などの MV を回し続け、 三千万から四千万個への再生回数も達成。三人が脱退する前に一億回再生を目指しているようだ。ただ、一部ティアラの暴走も一層拍車がかかっていると話すのはスポーツ上記者だ。本当は五人で活動を続けたいはずと疑わない一部ティアラたちは事務所のせいで彼らが引き裂かれたと信じ込み SNS で抗議運動を起こしています。 中には、ジャニーズ事務所前で座り込みを計画するティアラも現れました。過去に K-POP グループのファンが、メンバーの脱退やグループ解体の際に、所属事務所の前で大規模デモを行ったことに習ってか、結婚するなら大勢の方がいいと賛同を集めました。しかし、こうした呼びかけには他のティアラから、今度は座り込みするんだよね外役ティアラさん。 寒いから気をつけて、座り込みデモで検索すると中国の方や中核派のデモに混じってティアラの対が出てくるのシンプルに震えます。ほんと座り込みでもデモ隊でも何でもしたい気持ち。社長出てこいや。と、昇進者の私は心の中で叫んでますよ。でも、金プリちゃんを悲しませてはいけない。 と、反や、冷笑的な声が SNS 上に上がり、座り込み呼びかけツイートは削除されたようだ。ただ、気持ち的には今にも事務所前に抗議活動をしに来たいティアラは多くいることが見受けられた。暴走は止まることを知らず、他グループの活動にまで、金プリ騒動、を持ち込むティアラのツイートもあった。セクシーゾーンライブで掲げられた。 金プリを助けて、うちは、先輩であるセクシーゾーンが、初ドームツアーを開催するというおめでたい場所で、同グループと掛け持ちで、金プリも応援するファンが、金プリを助けて、と記したうちわを掲げながら、参戦したとツイートしました。なぜか、金プリへの思いをセクシーゾーンに届けたかったようです。前でスポーツ上記者。 これにはセクシーゾーン、キンプリ双方のファンからも非常識だと厳しい声が飛び交った。こうした、キンプリを助けて、と記されたうちや、前述の事務所座り込み計画といった一部ティアラの暴走により、他グループのファンや良識あるティアラからは、すでに、キンプリも出演する年末年始の、ジャニーズカウントダウン2022ハイアジー・ルーシー2023フジテレビ系。 を心配する声が SNS 上に出始めている。カウコン生放送中に暴走ティアラが作ってきたキンプリちゃんを助けて社長やめろとかたグループ叩きとかのうちわが映り込んで全国放送されちゃったら事件だね。もうカウコン持ち物、うちは検査でもしたらタグループのコンサートにそんなもの持ち込むくらいだからカウコンもやばそう。カウコン大丈夫かな ヒラノタン以外でも頭おかしいティアラいるしな。変なうちは掲げる目がいそうで本当に怖い。とりあえず、金プリ名義の人は全員天井席にしてください。CD のミリオン達成や MV の数千万再生はティアラの団結として捉えられるが、事務所前の座り込みや他グループに迷惑をかける行為は暴走以外の何物でもない。